るそうあんなとこまででも船で渡してくれるんやなあれやったらなんかちょっとボート買っていけそうやけどなえ これいける釣れそう はい、来ました、はいおはよま。ありがとうございます。ありがとうチャンネルです。はい、はい、今日なんですけども。はい。えー、どこですか。え。どこですか。ね、ちょっと磯の方に。はい。来ました。はい、ああ、いい感じですね。どうこれ超強い。きです。綺麗ですね。すれそうやけど。この顔見て。疲れとる。汗だく。暑い。行き道やばかったそうね。なあ。もうびしょびしょですよね。いや、久々に磯来たな。今日は、じゃあ。ん青門狙いで。 あもう狙いでな釣れんかったら餌釣りでそう、ね、まあいいろいろなんか試していきながら、うん、仕掛け持ってきたんで試していきながけてきたらマジで釣れそうっすねはい頑張ってはい、今日ははい道はいはい決まってますほうレギュラーほうレギュラーほうレギュラーあっそうやなそれありやなちょっとカメラに残しておくわあと助っ人は助っ人後ろに乗るなこれなこれな そうやなまあ人人とととととももポンコツいいうここででったことはないです<笑> 3人とも釣れんから釣ったことなでもね1投目で足れた瞬間に。うん ここで跳ねねたたんんんんんんととっっ、ね、ななななななかかかいいようう、うう気気すするるるるだそそそその辺にああで有名なあちちゃンりはょ見れれもわないんかい。 まあ、釣れそうな雰囲気はす、うんごすぎたよ。 してるかやばいませ、ね、<笑>んわ。<笑>だいぶ<笑> なんかそこで跳ねないでくる世界 は っ, や っ, やっでっかっこれでっか でっか、<笑>でっか、こんなんやば。<笑>でっか。<笑>それ、脱のルアーっすか、それ。やば。でかこれはでかい。1メーターぐらい、ちゃうか。こんな脱おる。えぐ。<笑> でかっか。<笑>これは危ないな。おもろ。<笑><笑>それは引くわ。これはでも危ないっしょ取るのこれは危ない。でかっか。おもろすぎやろこれ。青もん木だと思ったのにね。ああ<笑>これはやばいでかすぎる。一枚の方がわかりやすい。 うわーでかーおおおもももろすぎやろろすすすすすぎるでかすぎぎぎやどどかかかでででこったた食えええらけねるる気持ち悪<笑>ここまで行ったら気持ち悪い。 外すの怖いな。え、無理や。怖いこれは。<笑>はい、俺が釣ったからみんな泣いてまー す, まーすお。頼むぞ。<音楽>何それ<笑>、まあ。分からんまあ、それ間違ってんじゃん。まあ、分からん何これ。 ここれれまでで持っっていかかななたから、ね、これは取らす見し て, 見して、はいっちゃうのなんだ何だ お、お赤っぽい。おおお<タッ> さすがいい、ね。ね、<笑>一緒に寝 か, かりが思ったけどな丸飲みやん あ、あ、あよおおおちいいるんだって絶対いけいんけけけゃううう、うか、かそういけそうどうやろうあーまあ、おうおうおうさすが。 でもこれに食っていきたいんや。<笑>おお<ー>、<笑>えぐい。マ<笑>ジか。やばい。やばいな。何個なの？す<笑>ごい VJ っていうね。<笑>やば。ええ。コアーマンの。やば。ハマチやな。ハマチやな。ハマチ。さすが。<笑>さすが。 熱波ました。<笑>びっくりしたよ。熱波をもった。やば、やば、やば、締めな。切った。さすが。